皆さんこんにちは浅田スクールです。この動画では謙譲語について勉強していきましょう。謙譲語は自分を低くすることによって他の人を高くし尊敬の気持ちを表現するために使います。それでは謙譲語の作り方を見ていきましょう。謙譲語には2つのパターンがあります。 一つ目ののパパタターーンンははここでで謙譲語を作ることができない動詞もあります特にマス形が一文字の動詞はこのパターンで謙譲語を作ることができません。 3グループの動詞「何々する」という形の動詞は「ご」「する」または「何々する」に変えます説説明明すすすする、ご説明する、電話する、お電話する。ご電電話話お漢字語の場合基本的には前に「ご」をつけますがいくつかの単語では「を」がつきます。 ただしするだけで使いたい場合や来るはこのパターンで謙譲語を作ることができません謙譲語を作る二つ目のパターンは謙譲の意味を持つ単語に変えるパターンです一つ目はまいるまいるにはいく、来るの二つの意味があります 「まいる」は例外1グループで「まいります」と活用しますので気をつけましょう次は「おる」「おる」には「いる」の意味があります「何々ている」も「何々ておる」となります「おる」は「る」って終わった1グループの動詞として活用します次は「申す」 申すには言うの意味があります。自己紹介で習った何々と申しますという表現はこの申すから来ています。申すはすって終わった一グループの動詞として活用します。次はいただく。いただくには食べる、飲む、もらうの意味があります。 食事の前の挨拶いただきますという表現はこのいただくから来ていますまた手もらうはていただくとなりますいただくはくで終わった一グループの動詞として活用します次はいたすいたすにはするの意味がありますいたすは すって終わった1グループの動詞として活用します次は「うかがう」「うかがう」には「訪問する」と「聞く」の意味があります「聞く」には「話を聞く」という意味と「質問する」の意味があります「伺うかがう」は「う」って終わった1グループの動詞として活用します次は「お目にかかる」 お目にかかるには会うの意味があります会うと同じでこの動詞の前には助詞にを使います社長にお目にかかる友達に会うお目にかかるはるって終わった一グループの動詞として活用します次は拝見する拝見するには見るの意味があります 拝見するはするで終わった3グループの動詞として活用します次は存じる存じるには知るの意味があります知るの時勢と同じで知っていますは存じています知りませんは存じませんとなります 特別な謙让の意味を持つ単語、マイル、オル、モース、いただく、いたす、伺う、お目にかかる、拝見する、存じるについて考えました。このほかにも謙让の意味を持つ単語がありますので、JLPT N3、N2、N1 とレベルアップしながら勉強していってください。 これまでいろいろな動詞の活用を勉強してきました。教科書にマス形に接続する、内形に接続すると説明が出てきます。それぞれの活用をしっかりと覚えて、次のステップへと進んでいきましょう。動詞の活用シリーズはこれで終わりです。お疲れ様でした。次回の動画からは、